それでは今日のの計算機数学1の授業を始めたいいと思います、えー、とまずあの前回のまとめですけれども前回はその多項式の加算一変数多項式の加算に関連しましてフォーナー法による一変数多項式の評価について説明しましたでそのフォーナー法のアルゴリズムを示しましてあ と, うんとフォーナー法の応用としまして非不整数の二進十進変換 それから小数や分数の二進十進変換の方法について論じました。で、今日はその加算の続きで多項式や多倍調の乗算それから多項式の乗用付き乗算について説明していきます。でまずあの今日の内容に入る前にその前回の組み立て情報と法難法についてあの補足をしておきます。 これは組み立て情報の前回の授業の紹介した内容ですけれどもこの組み立て情報では実は小文を同時に計算しているということを指摘しておきます。でこの例題はここにありますようにこの X の5次の多項式にですね X0 として10という値を代入したとき の, そのあ評価を行った組み立て情報で評価を行ったときの図です。 まあ、この図の詳しい部分は前回の授業で説明しましたので省略しますけれどもこの直線のですね下の部分に現れたこの赤い四角で囲った部分っていうのがえと実はそのこの割り算除算を行った時のあ の, 小の係数になっているということに注意してくださいこ の, えと割このえと AX に AX0 を代入するその評価というのはえ実は うん、AX を X マイナス10で割った除算なわけですけれどもでその乗与というのがあのこの A の10に現れるその5万2870なんですがこの時小というのはこの下の赤い枠で囲った部分の係数から 5X3 乗プラス 53X2 乗プラス 528X プラス5288と計算されていることにも注意しておきます。でですのでそのそ まあ、組み立て情報です と, とあの先ほど指摘したように計算量はオーダー n で小も同時に計算できるという意味ではあの、まあ、かなり効率的な算法だと思います。ここまあ、でいいでしょうか。それではテキストを持っている人はそのセクション 2.3 ですね21ページ の, その、まあ、多項式や多倍調整数の冗談に入りたいと思います。 でまあ、テキスト持ってる人は一緒に見てください。で最初にセクションの 2.3.1 の一変数多項式の乗算から入りたいと思います。で、まずそのですね、1変数多項式の乗算のまず例題から見ていきたいと思うんですけれども、えっと、今、まあ、AX と BX という 2つの整数係数の多項式が与えられていたとして、まあ、その掛け算を考えましょうということです。で、AX はこちらにありますように3次の多項式で、一方で BX は1次の多項式ですと。で、アイデアとしては、我々があのこれまでその高校などの数学でもやってきたと思うんですが、まあ、筆算で計算するということですねと。こちらのスライドにありますように、とりあえずその各 次数ごとにその係数をパーッと並べていってで、その計算を行うと。で、とまあ、例えばこの1行目はその B0 にこの AX をかけた部分、それから二行目、この2行目はその B1X に AX をかけた部分の各係数を表しております。で、最後に各次数の項ごとに この係数の和をとってでまあ C0、C1、C2、C3、C4 って係数が出てますけれどもこれがそのえと乗算積となるそのまあ四次の多項式の係数を表すというわけです。で、今の計算をそのアルゴリズムのまあ疑似コードで書き下したのがこの形になります。で、入力としましては AX として K 字の多項式、それから BX として M 字の多項式をとっています。これに対して CX という出力を得るアルゴリズムなんですが CX はどういう条件を満たすといいかというとここにありますように A と B の席になるようにしなさいというわけですで。処理の流れを一応簡単に追っていきましょう。でまず最初に このステップ1ですね。ステップ1で、えっと、がありまして、で、この4の、うん、i の変数 i、インデックス i の動く範囲が0から k プラス m になっておりますけれども、えっ、ー、と、やってることは、この c の i という変数にまあ0を代入しておきなさいと。で、えっ、ー、と、c の i っていうのはどこに、どこで使われてるかっていうと、この出力となるべき、この cx の各係数なわけですね。で、えっ、ー、と、じゃあ cx その CI の i、インデックスはど の, どの範囲を回るかというと、えー、と出力となる多項式の積の時数分だけ回るということなんですけれども、じゃあ出力となる多項式は一体何時だったかっていうと、えー、と AX の時数が K 時で BX の時数が M 時でしたから、そうすると CX の係数っていうのはあーと A と B の積の時数ですから、時数同士の和になりますね。それで C の時数は K プラス M の1です。ということで、えー、この 最初のステップ1でのループのインデックスは0から k プラス m までの範囲を動くことになります。で、えー、と次の第2ステップが、その先ほど筆算の図で示したその掛け算、乗算の本体を表すわけです。で、とまずその外側、これ、ループがですね、あの4の中に4が入っていて、4の二重ループになっていることに注意してください。 で外側のループは、えーとまあ、変数 i をです、ね、0から k まで動かすというものなんですが、えーとまあ、0から k まで動かすということはうんとそうかあのこの k っていうのはこの、A、ax の次数ですからこの ax の次数分だけその、まあ、外側のループを回すとあの繰り返すということですね。で その中側のループ、この2の、ステップ2の A のところに、中側の、内側のループがあるんですけれども、そこでは変数 J を0から M まで回しなさいということで、0から M までということは、これは入力ごと見比べると、ちょうどその BX の次数分だけ、こうあの、ループを回しなさいということになっております。で そこでやっている加算というのは、そのこちらにありますように c の i プラス j という変数に a の i かける b の j を加えなさいと。a の i かける b の j っていうのは、a の i 字の係数と b の j 字の係数を加えなさいっていうことですねでで。で、実はこの繰り返しですね、先ほど の, その筆算の図と対応させると、 あのこのですね1段1段のこの積の計算っていうのがあの実はこのアルゴリズムの中ではこの内側のループに相当しています内側の J を動かすこのループに相当しているわけですねで、えー、と外側の i に関するループっていうのはあのこの1段1段の計算をどんどん進めていくステップに対応しているということに注意してください で実はあの、注意深く見た人は気づいたかもしれませんけれども、とあのこのです、ね、筆算の場合のこのループの分け方とです、ね、それから、えー、とこのアルゴリズムの疑似コードで見たときのこのループの外側と内側の順番というのが、実は A と B の変数の多項式の役割が逆になっています。で本体ですと そのアルゴリズムに合わせればあのここで書 く, 書くのは BX ですね BX の方があのあのかけられる方の多項式で AX、まあのかける方の多項式で書くべきだったかもしれませんが、まあ、一応あのこういう形であの書くことができますので、えー、と確認しておいてくださいここまでいいでしょうか で次に、このですね、一辺素多公式の乗算の計算量の見積もりに進みます。でえー、と今回はあの、整数の加減上場を単位として、えー、まず見積もることにします。でそれで、どんなに大きい数であっても、そのまあ、加減上場1回は1回って数えるわけですね。でそうしますと、まずと最初のステップ、第1ステップでは、 あと繰り返しがありますけれども、ここではあの、えっと、C の i に0を代入するという代入の操作を行っていますので、代入は基本的に計算量には含めません。あこう で, すね、で、次に、えっと、第2ステップなんですが、まず外側のループの繰り返しがあります。 でその繰り返しの回数はあの i が0から k まで動かすということですので、この外側のループの繰り返しは k プラス1回ということになります。でさらに中を見ていきますと、中のループは、えー、と j を0から m まで繰り返すということですので、このループが m プラス1回起こっていることがわかります。そして、このループの中で、えー、と実際に行われている指則演算は、加算が1回と乗算が1回ですね。 が AI×BJ の部分それから加算が C の i プラス J に AIBJ の積を加える部分ですね。であとはこれを全部あの積み重ねていけばいいわけでそうするとこのアルゴリズムで発生する指則演算というのは合計2倍の K プラス1かける M プラス1回ということになってでこれをラージオで全勤表記するとオーダーの Km となります。 でこのことから何がわかるかというと、K と M がそれぞれ何を表す数だったかというとですね K は、K は AX の次数ですね、それから M は BX の次数でしたので、ここにありますように、この演算回数自体は、その入力多項式 AX と BX の次数の積に比例するということがわかります。 でただし、えっと、先ほどもちょっと述べましたけれども、その今回はそのあくまでもその加減上場の回数だけの見積もりをやっていて、その今まで一部の計算でやってきたような、そのワード単位の加減上場というわけではの計算の見、あの計算量の見積もりではありません。そこで、まあ、当然ですね、その同じ係数にしてもその 多, 多倍調整数を使って、そのワード調が長ければ長くなるほど、まあ、計算の手間がかかるわけですから、 そうするとこのワ ー, ドワード単位の計算量の見積もりというのが必要になるんですけれどもそのワード単位の計算量の見積もりにはですねこれから述べる多倍調整数の上段 の, あの計算量の見積もりが必要になりますので、まあ、そこを見ていきたいと思います。